わらくれん and we are here to dance our 踊り for you こんばんはえっと、広園寺で活動しておりますっと結成43年目になりますわらくれんと申しますよろしくお願いいたしま す, しますこちらの神社の歴史を1300年にはとても足元にも及ばないんですけれどもぜひこのちょっと本殿をバックにちょっと貴重な場をお借りいたしましてこれからちょっと演舞でも今日のメインは 私たちの踊りをお見せするのではなく、皆様と一緒にこの本殿で阿波踊りを一緒に踊りたいと思いますので、後ほど一緒にレクチャーしますので踊りましょう。では 三二多四个 you、nope.